皆さんこんにちは、えー、と上田でございます、えー、とコード4熊本の今年の活動を紹介させてください、えー、と私は、えー、熊本の県北で生まれまして今福岡に住んでいますで、あのー、NEC ソリューションイノベーターっていう会社で地方創生をやってて いる経験だったりスマートシティやってたりとかで今はですね未来デザイングループというなんかちょっとおしゃれなグループに、えー、いますであの熊本の方もサポートして今熊本こんな感じなんですよもともと地域課題をですね経済学校の先生やられていてこの地域の課題と今熊本の熊 MC 連、ね、モーションコントロールネットワークという最新技術続きのコミュニティがありまして ここがですね今タッグを組んでいる状況になっていて地域課題を IT で解決しようというような流れになってきています。で今年の活動とはいえですね実は2018年ぐらいからの続きでずっとやってまして一番最初あのおじいちゃんおばあちゃんからですね地域の魅力だったりとかいうのを全部こう聞きかけをしてフィールドワークをしたりしてどういうことで地域の情報が発信できるかなみたいなことも。 えー、進め方を地域の方と一緒に議論したりで、えー、とコロナ禍で初のアイデアソンやったりということで、えー、やってきていますで今年はです、ね、あのマッピングパーティーしようということであのコロナ禍でもです、ね、ちょっとこうなった時を見計らって、えー、学生さんたち中心に集まってやってみましたで実際にです、ねあのえー、とこんな感じで。 高橋稲荷神社というところをですねマッピングしてきてあとは公民館に集まってパソコンを開いてデータ化していくみたいなことをやっていますでメンバーの中にはですね熊 MCN の方が 3D スキャンでこういう高橋稲荷神社の中のデータ化してくれたりとかですねあとは学生さんが熊本市の西区のところ今はないんですけれども あの奈良時代 の, です、ね、あのお寺があった後をですを、ね、今の時代にえバーチャルで、えー、バーチャル地ェンということでユニティを使ってこういうふうにコードフォー熊本としてはマッピングパーティーを中心にやってたんですけどもなぜかアーバンデータチャレンジではあのガチモトさんが勝手に出したミニサイズレジが。 ダブル受賞していくっていうですねあまりリンクしてないんじゃないかという<笑>そういう形でまあガチモトさんはまあ素晴らしいんですけども、まあ、そういう方も一緒にやってますで「肥後の引 き, 引き落とし薩摩の芋づる」っていう言葉があるんですけど肥後は誰かが出ていこうとしたらみんな足引っ張っちゃうということがありますだけどあの薩摩の人は芋づる式でみんなちょっと応援するみたいな感じらしいんですよところが今後はですね肥後も芋づる方式に 変えていこうかなっていうふうに思ってます。以上です。